今日は非常にタバコを吸う人間もタバコを吸わない人間も画期的な商品のご紹介をいたしますこちらの商品はヒマスというメーカーの加熱式の電気タバコこちらのご紹介を今日はしていきたいと思いますこのタバコは従来のタバコまた これと比較するものですとアイコスになりますがそれと比べても煙の出る量が多いにもかかわらず匂いが残らずかつニコチンの摂取量もないといった非常にタバコを吸う側もタバコを吸わない側も非常に有益な商品となりますので。 ぜひ最後ままでご覧になっていいただければと思います細かな詳細はこちらのユーザーガイドがありますのでこちらをご覧いただくかまたこのように、まあ、日本人でも見られるように日本語の説明書もありますし、まあ、中国語の説明書もありますし英語の説明書クイックガイドもありますので。 こちらを見ていただければと思うんですがまず特徴の話をする前にこちらの商品の構成についてのご紹介をしますで、こちらなんですがまずこちらがユニットになりますで、これは加熱するためのユニットになっておりましてこちらにマウスピースが付くようになりますで、こちら側がタバコを差し込む方の口になりますここが電源になりまして こちらがマウスピースを上下させるためのノブが付いております。非常に軽量なものとなっています。これ自体は電子タバコで加熱式のタバコになっておりますので、グリセリンを使います。で、グリセリンのこの注入するための、まあ、こちらユニットになるんですが、ここにタバコを挿して注入します。で、これ中にグリセリンが入っております。 で、この下は、こちらは、この電子式タバコのノズルの掃除をするためのたわしがついております。で、こちらがグリセリン、詰め替え用になっておりまして、5本入っております。で、こちらはもう無意無臭といっていいものになっておりますので、もし好みによって、少しこう、匂いとか味とか、その辺を違ったものを試したいという場合には、 amazon 等でも様々なグリセリンが売っておりますので、まあ、そちらの方に変えてお使いいただくことも可能です。でこちらはタイプ C のケーブル、まあ、充電する必要があるということでこれが付いておりますでこちらはカートリッジのフィルターになっておりましてこれ自体をこのユニットのマウスピースのこの部分に差し込んで使うようになっております あとはこちらのシリコンでできておりますマウスピースになりますがこれをこちらの注入する側の、まあ、ここに取り付けてタ バ, コをタバコを加熱させて使うとそういった作りになっております次に実際にタバコを吸う時、まあ、どういう形で使うのかということをご紹介しますでこれの 特徴としてはまずこのように従来の、まあ、こちらタバコを使うことができるということになりますでまずこれを見て非常に匂いがすごいんだろうとか体に匂いがつくんじゃないかとかニコチンがかなりきつくて吸えないと、まあ、アイコスからまたこちらの加熱タバコに変えた時にきつくなるんじゃないかって思うかもしれないんですが全くそんなことはありません、まあ 後ほどご紹介をいたしますでこちらのメビウススーパーライト、まあ、こちらをですねまず出していただいてこちらグリセリンのリキッドになるんですがこれをこのノズルに差し込みますで2回ぐらい注入してあげれば OK ですそうするとここが先が濡れますの で, でこの状態で こちら側になりますがこのユニットに差し込んでいきますこのような形ですでこのマウスピースをつけていただいてあとは加熱を始めるときは このようにここのボタンを長押ししますそうしますとバイブレーションが発生しますのでこれで加熱がスタートしますでしばらく待っていただきましてそうしますと再度バイブします音しているのが分かると思うんですけれども、まあ、加熱しているといった状態になります はい、これでもう埋蔵しまして、まあ、3つ今ランプが点灯しているのでこの状態で吸えるようになると、まあ、いうことになりますで実際に吸った乾燥実際に吸った状態というのをこの紙タバコそれから今アイコすすってるんですけれどもずっとタバコを吸ってきた人間に試してもらいましたで非常にタバコこれ煙の量が非常に多いんですけれども この煙自体は蒸気になっていますのでほとんどタバコの匂いがしませんので匂いも全くほとんど出ないですしこの味自体も全く軽い状態になっているということでこれを使って加熱して吸うからものすごい味がきついもしくはアイコスよりもちょっとこうきつめなのかなって思いきやアイコスよりも軽い味になっているというのが 特徴になっています、まあ、このように今も待機して待っている状態ではあるんですけれどもこの状態でも全く加熱してても匂いが全く出ないと言っていいほどタバコを吸わない側からしても非常に健康的であるとい、まあ、ったところがものすごくこの飛沫たバコを使う大きなメリットになっています。で実際にタバコを吸い終わった場合 の状態タ バ, タバコを吸い終わった場合なんですけれども見てみたいと思うんですがこちらのマウスピースを外しますでこちらそ う, そうこれが消えますの で, でこれを外していただく こ, このように今取り外した吸い殻になるんですがアイコスの場合ですとこれ自体も1回吸ったら終わりになりますですがこちらの タバコ紙タバコなんですがこれはこの先っぽのところだけを1回切ってしまえばまたこのタバコ自体を再利用することができるということになりますそれによってタバコ台自体を浮かせることができるという特徴がありメリットがあるということになりますで実際にこのタバコ自体を一度ここ 使ったところをカットしててもう一度使ってみたいいと思いますカットする時は、まあ、何でもいいんですがこのようにハサミでもいいと思うんですけれども、まあ、こういったもの で, で、まあ、少しこのタバコの葉っぱが散乱してしまうというのはあるんですが、まあ、このように1回切ってしまいますでこれを切ってでもう一度このグリセリンのリキッドを使って先端を 濡らしていきます2回ぐらい、そうしますとこの先端が濡れますの で, で、こちらの方のユニット、こちらの下になりますけれども、この中にタバコを入れます。でこちらののを上げて、そうしますとで、こちらのマウスピースをつけて、 でこちらもち長押しをするでこちらのパイロットランプが3つ点灯しましたらこれで今吸えるようになったわけなんですけれども特にこちらの吸い殻を切って使わなくてももちろん吸えるんですがもう煙自体 味, 味自体が全くなくなってしまうと、まあ、いうことがあります。味がかなり薄くなってしまう、もうなんかグリセリンの煙だけを吸ってるからのような、そういう感じになってしまいますので、そこはもう味の度合いによって、まあ、切っていただいて、まあ、吸っていただくと、まあ、いうことになります。で、また終わりましたら、こちらのマウスピースを取っていただいて、でこちらを引いていただくと。 また電気が停止します。加熱が停止します。で、こちらのタバコを外していただく、はい。で、それによって、まあこのタバコ自体今使っているところがここのところだけになりますので、まあここのことところをまたカットして使うと、まあいうことで、この一本のタバコでまあ三回からまあ五回ぐらい吸えると、まあいう。 メリットがありますしかつこのタバコ自体が今540円500円以上するタバコになっておりますのでコストの削減ができるかつこの出てくる煙自体も匂いがほとんど出ない副流炎が全く出ないということもありまして周りの人間にも危害を加えませんしもちろん吸っている人間もニコチンが摂取されないということから健康的にも非常にいい。 このマスタバコということが言えるのではないかと思いますはいということで今回はこちらのマスからリリースされております加熱式の電気タバコアイコスの月の新しいタバコということでこちらのご紹介をアイコスとの比較の観点でご紹介をいたしましたこちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので是非 興味のある方はそちらの方もご覧になっていただけますと幸いです。